えっと、他二人の尊敬するところはもちょ<笑>あの、ということで、うんそうね。まあまあ、これなんだっけ、なんでだっけあ、そうだ、あの、尊敬が大事って言ったんですよね。なんちゃんがその、あ、なんちゃんらあの、なんちゃんかながあの、ユニットにとって大事なものはみたいな。聞いたときに、その、尊敬することみたいな。だからちょっと聞いてやろうって思ったんですけど<笑>、 そっか、二人ね。まあでも、いっぱいありますよ。いっぱいありますけど、じゃあ、どっちから行こう。えー、じゃあ、じゃあまあ、年功序列で、あの、天井さんから、じゃ、空、空の、もう尊敬するところは、もうむしろなんか尊敬しかないんですけど、もうもちろん二人ともね。あのー、なんかちゃんと、意志がはっきり、してるその、自分でこう、切り開いてる その、なんだろうな。運とか、人に、頼らずに、もうなんかその自分で切り開いていくんだっていう、自分がね、自分自身がこの、未来を作っていくんだっていう、その、そういう生き方が、あ、かっこいいなって。なんかやっぱりこう、なんだろう。なんか私はどっちかっていうとこう、ふわふわとちょっとね、流れに身を任せたてたりとか、あの、ああ、なんか、いいことあればいいな、みたいな。なんかそういうちょっとね、運みたいなね。 の、信じてたりとか、そういうの、とこはあるんですけど、いや、自分で、自分の手で作っていくんだっていうとあの、切り開くんだみたいなところはね、本当はあいつもすごいなーって、尊敬するところですね。うーん。あとは、その、嘘つけないところとか、なんかその、なんだろう、あ、すぐ顔に出るとこま、あそういう尊敬するところなのかなあ、可愛 い, いところか、それは。で、<笑>とかね。で、なんちゃんは、そうだななんか、 今言おうと思ったんですけど、すっごいなんかあの、にやけた顔があの、今脳裏をよぎって、すごいなんか言いたくないんですけど<笑>。あ、でも、やっぱなんちゃんは、やっぱこう勇気がある。なんて言うんだろう。な、あの自分でもね、その心臓に毛が生えてる母みたいなこと言ってるんですけど、本当にそれって、 すごいことだと思うんですよね。こう、おじけず、物おじせずにいろんなことに挑戦していけたりとか、あとはそのフットワークがすごく軽くていろんなことに挑戦したりとか、こう興味持ったりとか、なんか本当にそれはね、すごいなって私にはないところなので、思いますね。こう、ライブとかのね、姿勢も本当になんちゃんを、あの、見てると、なんか尊敬するところばっかりで、あの、控室の、で、こう、過ごしてる様子とか、なんか、 なの挑む心構えとかなんかかっこいいですね。そういう、すごく い, いいんですよ。だから、そういうところですかねはい。じゃあ、私は次回のメンバーへメッセージを入れたいと思います。